20時42分、2020年12月20日。ともみ、新政権、新古、新創政権。世界の流れは、中国本イ網に傾き、カナダにいる中国軍は、孤立状態になっている。一時は、第三次世界大戦が危惧された、カナダにいる人民解放軍20万の兵力は、米国陸軍50万の兵力に阻まれて、 アメリカへの人民解放軍のなだれ込みは阻止されている。米軍の大型爆弾により、中国軍兵士の5万人が死亡したが、これにより、第3次世界大戦のトリガーが引かれた。しかし、現在、トランプ大統領の采配により、世界の多くの国が米国側につき、中国とカナダの2カ国への対峙となり、中国は世界的に包囲されて、うかつには、 身動きが取れない状態になっている。そして、CIA の滅亡が見られて、トランプ大統領、愛国者グループの勝利は確実と見られる。紆余曲折があっても、黄金時代への流れは止まらないと見た。光の勢力の勝利が確定的で、人類の勝利へ。ミコ・アット・マーク・トリマ・ロンメル。2年前から、シナリオはできてた。今後のシナリオは、資産没収で。 ャバン WW3 の勃発国家非常事態宣言改憲令世界緊急放送。マイケル・フリン氏。すでに外国が干渉した決定的な証拠がある。12月18日のラトクリフ国家情報長官の報告で大統領令が発動される。ミコ・アット・マーク・トリマ・ロンメル。だから、米 CIA 崩壊は完全勝利確定。ちょっとパーティーせない観念 復活マッジクアワー。トランプ、光の勢力、2021年1月20日以降、世界中の人々が、平和で平等で安全な世界に、スピードを持って進みます。地球の資源、財産は、平等に分配されるべきものです。20日以降、大きな出来事が3回起きます。トランプ大統領は、再選されます。石川新一郎。 原口隆日本の闇天皇や自民党政和会の犯罪組織が日本から盗み出した巨額のお金7000兆円を残したいため新しい量子金融システムの切り替えに対して応じる決断が遅れているいるものと思われます。アメリカは新しいシステムに切り替えたらしい DK 一族の犯罪組織が足を引っ張る原口隆地球規模のイベントです。 何千年間も続いた悪魔支配は終わり。安倍、麻生も役目が終われば終刊。原口、隆。横田基地米軍特殊部隊が発動。日本の悪魔退治号サイン。原口、隆。アメリカでは、緊急アラームテスト開始。日本では、全テレビ局が、一般放送から、トランプ大統領の緊急メッセージ放送に切り替わり、 時代の大変動期を知らせるだろう。その後、テレビ放送で、悪魔たちの人類に対しての極悪非道犯罪を暴露する。その放送は、10日間ほど続き、世界中の人々が知ることになる。QFS 開始。ニコアットマークトリマロンメル。日本企業の解体も始まるよ。来年かもしらんけど。悪魔 IMP 抜けたら、 綺麗な日本企業に戻る企業もあるけどね。ミコアットマークトリマロンメル。2年前からシナリオはできてた。今後のシナリオは、資産没収で、茶番 WW3 の勃発国家非常事態宣言改言で世界緊急放送ジサラー、マイケル・フリン氏、すぐに外国が干渉した決定的な証拠がある。 12月18日のラトクリフ国家情報長官の報告で大統領令が発動される。ミコアットマークトリマロンメル。すでにベーシックインカムの金額予想に入ってる。民10万22万円。税金は新品の製殖品以外すべてなくなる。原口隆。戒厳令は決定的になりました。世界中のテレビ放送局は 国家反逆罪が適用されます。SNS ソーシャルメディアも同じ。資産没収の通知が渡される。これらは、新たな日本の国家機関。になり黄金時代に活躍するだろう。原口隆トランプ大統領は、地球のお掃除。地球から、50万人の政治家や、仲間が消えてなくなります。ニコアットマークトリマロンメル。 第50弾、ワシントンから、5回目の伝言がありました。タイガー、フェイスこれから起こることに一気一遊しないでください。人類の本当の歴史が公開。JFK が行おうとした800、ゲサラ地球改革法発動。ホワイトハウスへの質問窓口も受付。原口、隆。トランプ大統領12月18日から。 ワシントン DC から離れるように命令。一米、岡本。アメリカ合衆国閉鎖、アメリカ共和国。日本閉鎖、世界統一平和政府立国。ミコアットマークトリマロンメル。緊急放送はエアフォースワンから放送されると言われてる。原口、隆志。時代の大転換期がカウントダウン。黄金時代の幕開けが来た。 悪魔たちの終了。トランプ大統領が世界中のテレビで発表する。10日間、テレビを独占。悪魔支配されていた地球の闇の残虐行為のビデオ録画を毎日放送。世界中の人々が真実を知ることになる。10日間の間に、世界中の政府に残された悪魔たちを処刑グアンタナも輸送。大花稽古、花輪 ほんとそう思います。コート、ツイート。都各中共だけに、裂く割れがちな第三次世界大戦。実は、背後にいる宇宙の闇の勢力が極悪。彼らは、人間に転生して人類支配を計画してきた。アルコン、キメラ、レプ、ドラコの人間転生種族。黒い貴族、イエズス会のこと。これが中共を送っている。 これは銀河戦争の最終版なのだ。銀河連合まで介入している戦争。原口隆地球政府は人間を奴隷化するためのシステムでした。地球のすべての政府は破壊される。緊急放送を合図に世界中の政治家や関係者の50万人が消えて亡くなる。新たな日本に世界平和統一政府が誕生します。 黄金時代は日本から始まります。原口、隆。昨日、最後の聖戦が行われたとご連絡しましたが、こちらの光の勢力側は、日本時間の午後8時に勝利しました。長い長い戦いでしたので、その場に居合わせたすべての戦士たちは、涙でいっぱい出した。やっと、これで平和に包まれる。トップの指揮官を含めて、涙でいっぱい出した。 原口隆、隆地球の大掃除がトランプ大統領。の目的です。政治家や関係者の50万人逮捕。日本政府犯罪組織解体逮捕。復活マッジクアワー。バイデン不正陣営と闇勢力中国政府がズブズブな証拠がついに出る。菅首相、公明党ら日本の政治家、知事、議員、電通、メディア、 竹中平蔵らも中国共産党工作員。ビル・ゲイツ新型コロナ詐欺の闇勢力。光の勢力に近く逮捕処刑されます。大花恵子、花林、ライクと。小川恵里子。生活保護を切られて。餓死したり投資したり。一方で、生活保護をもらいながら働いて稼ぐ外国人。大花恵子、花林、ライクと。 サイトーンアットマーク妄想世界案内人共和党内部に潜む DS の炙り出しも含めて 12-24 以降は薬物による32処分だけでなく132ガス室電気椅子格子系等も解禁真相を知る人が増えれば増えるほど世界で200万人が逮捕され罪の度合いで 大量に3 2処分されることになりそう。闇の勢力は、情報検閲を仕掛けて、情報拡散ブレーキを強化中。藤原直也。米大統領選について、憲法で決まっている締め切り日は1月20日だけ。あとは全部慣例。世界銀行300人委員会、もうすぐ崩壊。ドミニオン不正調査員、ラッセル・ラムズランド氏、ここ数日で、 劇的な証拠が出る。しかし、もう、トランプ陣営は、裁判で勝とうとは思っていない。世界銀行300人委員会、もうすぐ崩壊。中国、大企業が、倒産ラッシュ、ついに、中国経済崩壊加入す、US。中国自滅期待が高まる、WWW。中国企業の倒産を応援します。藤原直哉。 911事件はイスラエルの仕業だった。藤原直也。トランプ大統領は1月6日にバイデンを大統領に選ばせるつもりかなそして民衆を首都ワシントンに大動員してバイデン一派を包囲するということかなそれを全世界に生中継。原口隆日本は太古の昔は神の国。 地球を日本が統一して人類は長い間平和で幸せでした地球に悪魔の地球外的種族のネピリムが侵入し人間を奴隷化戦争や貧困や病気を作るネピリム今の各政府や各医療機関や各製薬会社は悪魔 IMP ネピリムに 100% 支配トランプ大統領は ネピリム支配下をすべて破壊する。藤原直哉。バイデンは敵戦闘員に指定された。中国は、米国とロシアを戦わせようとした。世界銀行300人委員会、もうすぐ崩壊。中国、間もなく、大規模停電、風力、太陽光発電は出力不安定。国民は、電気使用をやめるべき。情報、副業、ニュース速報。 金なし、食料なし、電気なし w n a o k o n o ライクと一米、岡本。アメリカの不倫将軍はゴム本物はサセボ癒しチャンネルチューリップや花で時間を過ごして眠りにつくカヤネズミと呼ばれる妖精ミコアットマークトリマロンメル結論悪魔崇拝という名の異星人通常 考えられないような儀式をする種族に操られていたってこと。地球人は2万年前に3色7種族スタート、反キリストのバチカン・カトリックから悪魔種族を増やしたワクチン1つで悪魔崇拝者よりヒラリー・クリントンの DNA 解析はハーフレプ DS はほぼハーフレプ。ミコ・アット・マーク・トリマ・ロンメル。 世界の 95% のメディアを牛耳る米 CIA による日米の情報統制。テレビだけでなく、SNS、検索エンジン、ミキ系列もすべて情報統制されていた。トリマ、人間の知能でなさる技じゃないね。他、金融、宗教、歴史、教育、衣食住など全部調べると、すべて鳥籠の中だったとわかるっちゃ。 ミコアットマークトリマロンメル。日米マスゴミの実態。情報統制、スポンサー。米 CBS、TBS、毎日新聞総科学会政教新聞。米 NBC、日テレ、韓国系スパイメディア。米 ABC、NHK、総科の操り人形。フジテレビ。米 CNN、テレ朝、NHK、総科の操り人形。 テレアサンベイ CIA バズフィードジャパンハフポストジャパン FOX なしリコシンシンゴロー。日本の平和共和国 QFS は世界の209カ国全世界が参加する量子金融システム QFS は日本製対象は世界の民日本人が人類の起源 YAP 遺伝子の持ち主は世界最大の秘密だったそこから 3色7種族の人間が作られたのが真相。この辺くらいから緊急放送で顎外れ出すかな。ミコアットマークトリマロンメル。日本家畜化計画は実在。人間家畜化計画 NWO。スーパーシティ構想中京の一帯一路計画中国を使った世界支配。黒幕は。 同じ DS のトップ、どっちに転んでも勝てる、やり方は上等手段。ニコアットマークトリマロンメル。U.S.U.S.U.S. すごい。ワシントン D.C. は正義で燃え上がっている M.A.G.A.U.S.S.U.S.A. 動画。ニコアットマークトリマロンメル。地球の歴史を作る米大統領選シナリオは、すべて、 キリストの聖書通りに進められ、星の動きとリンクして進められている。そう